それでは参りましょう。大畑フラグの共演風のスカーテン講習会、まずトップバッターはマインド参りましょう。 y e s